こことあああるるかまえー、マジでなんかあの先もすごい混んでるいやみたい。 やあ、山中湖渋滞とかあるのとか<笑><笑><笑>でも確かにそうだよね山中湖渋滞かも何もないもんね、うん、駐車場待ちがなんか塞いじゃってたりするのかなあーなんかきっとそうだようん<音声>なんかその辺冷たいねそうね うん、あ、これっぽい、ね。あ、そうそう、ハンモックがあるからそうだ。ここでいいってこと？あ、いいですよ、入っちゃって。もう入っちゃおうゃ着いた。着いた。並んでないかな。ねえ。うん。 やってないの、もしかして、まあ、そうだ2時マジでマジでお腹かすいた<笑><笑>ええ開けとく<笑> チキンとメキシカンチーズサンドと赤ブドウジュース。はい 登っていくわけですね。ね、えー。あんな、あれに登るっていうのはよくわかんないね。うん、よくわかんない。<笑> 結構カーブも緩やかだから飛ばしちゃいがちですね。んうん。ボコボコ。う、あのー、道悪いな。うん。う わ, うわ<笑>あ<ー>。わあ。わあ。寒い。寒い。寒いよ。鳥肌立ってきた。<笑> あ、じゃ、あ右から抜かしますね。はーい。ぴょーん。わー入った。ドーン<笑><笑><笑><笑>って感じ。あ、すごい、きれい、美しい。ね。 おじさんが開けたい。<笑>近づいてきた証拠？なのかな、つぶれるのかな。な、う、雪、ん、があるね。え、嘘。うんうんうん。雪の塊があった。ほら。だって寒いもん。うん。寒い<笑>今三号目だって。 あ、これで参加、うん。あと4キロだっ。あと40。今、これ富士山の一部でしょうん？すごーい！私人生初かも、うん。富士山ここまで来たの？ もうちょっとだお本当高い。すごいいいい歩きでで登る人信じられれないななな無理しょトレーニング積んでここと無理かもしれない、うん、あ4号目もうちょいか 結構雪がっっっっっつり残ててててるるるももんなんんんななななですね、うんうん、壁にかかかお店とやのった時の5号目、ね、そうちょうど閉まっちゃった。<笑> 可能性もありますよね。<笑>ね。イエーイ。この辺からちょこちょこパーキングがいっぱい出てくるらしいですねう。うん、あ、こういうとことか。うん。 うん、もうこの辺があ到着しました的な感じになったナビがなんかう、うん、なんかなあっ あ, あの先かな あ, あれやっなんか建物がある。ある こっち初めてだよ。あれあ、嘘。あの建物かな。うん。売店食堂って書いてある。<笑>さあ、どこに泊みようか。この辺突っ込んじゃっていいかな。は、うん、どこでもいいよ。じゃあ、はい、ここで。 様でし た, うごました。あげ様でした。うん、あ結構、あ、広いんですね。ね、あ、綺麗、雪が綺麗だけどね。うん、雪綺麗。なんか富士山、三た坊っていう写真が欲しいよね。欲しいけど、なんかね、うん。も<笑><笑>はや富士山の中だからね。ね、わ、うん か, ね、かんない。わかんない。 はい、藤井さん。 しでしょうかはい、はい、じゃあ行きましょうはい下山下山温かくなるのか ね, ねあれなにこれ濡れてるえやだえこう凍ってるんじゃないよね濡れてるんだよねうん<笑>なんで なんで雪あ雪解け水的な？雪解け？<笑>あ今まさに夕焼けじゃないこれってもしかして？綺麗。うん綺麗だね。うん。 なんかずっとこうやって遊んでたい。ゴ、ね、ーいい<笑>ルデンウィーク終わってほしくない。嫌だね。嫌だ。だあああったね。<笑>あめっちゃいいじゃん。 今日は疲れましたー<笑> 4キロぐらいれからね願い、ねうん、しかかもね、ね渋滞があっったたたら余計疲、ね、疲れちゃやっぱめた、ね、ます。またー 本当に本当に本当に本当にライオンだ富士サファリパーク